えー、皆さんおはようございます。Good morning, e v e PyConJP2022 d デイツ、始まります。え、okay, と <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> あちょっと軽く自己紹介ですね、今日来た方もいるので、PyConJP2022、えー、座長、チェアをやっております、えー、と片寄りな、セリーナと呼ばれております。よろししくお願いします今日の、えー、スケジュール<笑><笑>ごめん <笑>ありがとうございます。ちょっとこうこういうのも挟みす。すみません。はい、いいですか大丈夫です。はい。えっ、ー、と今日のスケジュールをこう話してお伝えしていきたいなと思います。えー、今日ですが、えっ、ー、と土曜日10月15日土曜日レイツーということで進めていきます。えー 今日の夕方、夜以降は別途チケットトああありりりままますす、えー、公式パーーティーもも明日はススプリンのののでで詳細別途この後のスライドで紹介い。たしますす、uh, uh, uh, はいえー、のテーマですが 出会いと発見、ッケン、メト・アンド・ディスカバーという形で3年ぶりのフルカンファレンスということでこ実際に会うことで新たな発見と新たな再会というか出会いを目的として今回開催しております。 はい続きまして、えーと、オンサイト、会場のガイドラインについて、えー、こちらに、えー、まとめて、情報をまとめておりますので、こちら、えー、ご覧ください、えー、後ほど、えーと、後ろの方にも、えー、印刷して貼っておきますあの、不足でしたら貼っておきますので、えー、一部貼ってあるところもあるんですけど、こちら貼っておきますので、こちらご覧になって、えー、と今回の参加について確認をお願いします。 Uh, for a safe and enjoyable、uh, conference for everybody, please read and follow our guidelines for in person conferences.、Uh, you can access the information on these QR codes, which are also printed、uh, around the venue. はい、続きまして、今回のカンファレンスのシェアとコミュニケーションということで、ぜひ SNS を活用してシェアしていただきたいなと思います、あとコミュニケーションということで、スラックですね、全員参加、参加者も参加できるスラックを用意しておりますので、そちらを使っていただいて、参加者で交流していただきたいなと思ってます。はい Uh, we hope that you have a very fun、uh, event and, of course, that you will share the fun with the rest of the world through social media.、Uh, please use the hashtag you see on the screen here. Also, for attendees, we have provided a Slack、uh, workspace that you can join via the URL here or the QR code on the screen, which, once again, is also printed around the venue. And you can use the JP2022 channel or the top secret English channel to、uh, chat with、uh, other attendees there. <laughs> ぜひこのハッシュタグをパイコン j p に、えー、と部屋ごとでも別にこのあとに案内いたしますので、はい、こちらですね「ハッシュタグ、えー、部屋ごと」でこのように分けておりますのでこちらをつけていただいて、えー、とぜひトークされているスピーカーさんを、えー、と内容とかを確認してこうシェアしていただけるとワイワイして楽しめていいかなと思います。 Uh, if you want to tweet or share about a specific talk in a specific track, please also use the hashtags you can see here for each of the given tracks.、Uh, about the receivers, the channels are as you see on the screen here. If you can hear me now, you're probably doing it correctly. すみません、2ととが逆逆いうことで、はい、うこではを逆にしてチャンネル2と3はフリップで。<coughs> えー <coughs> <laughs> いはい、ニットさん、逆なのでご注意ください、すみません、記載間違い、失礼いたしました。はい、続きまして、えーと、今回のセッションの質問の受け付けの場所ですね、スライドを使います、詳細は、えー、と後ほど各部屋ごとでご案内はする、司会の方からご案内いたしますが、スライド使えますので、こちら活用して、えーと、ぜひトーク、スピーカーに質問してください。 Uh, since this is a silent session style、uh, event, we will use a tool called Slido for questions and comments during the talks. So please uh, use uh, the Slido website and the、uh, entry code that will be shown and announced、uh, during the talks. And you can also see them、uh, displayed on the screens in front of you. Yes. <laughs> テストをここでや皆さんにやっていただきたいなと思いましてぜひこの QR コードを読んでいただいて、ちょっとテスト投稿してみてください。Okay, let's try Slido. Please scan the QR code, or if you already have, open Slido on your phone, or your laptop, or your device of your choice, and make a comment, or ask a question, or、uh, applaud, or write まだ補足で、えーっと、パチパチパチって、まああのまあ、拍手するという意味で、えー、っとあのに日本語で先ほど説明してなかったんですけどもあの拍手するという意味で、えー、っとぜひこちらを活用ください、はい、で実際会場なので、まあ、あのキーノートとかの時にはもう実際ここだけでやっているのでその時は普通に拍手していただいたりそういう形で、えー、ご活用ください 続きましてスポンサーさんのご案内です。今回、えー、ダイヤモンドスポンサーとしてフレキシーさんにご協力あスポンサーいただきましてありがとうございます。ます<笑>続きましてプラチナスポンサー、えー、3社ございます。えー ヘンゲ株式会社さん、AmazonWeb サービスさん、PainD さんの三社です。ありがとうございます。Thank much you very much. え、えー、続きまして、特別枠として、PythonFosterwareFoundation さんからも協賛していただいております。えー、こちらは、エンポシエなどの補助などに使わせていただいております。ありがとうございます。Mm. Uh, we would like to thank especially the PSF for、uh, sponsoring our event this time. 続きまして、えー、ゴールドスポンサーさんです、えー。日本マイクロソフト株式会社さん、ロイヤルエージェント株式会社さん、ラプラスさん、株式会社スクイーズさん、Python ンエンジニア育成推進協会さん、ノート株式会社さん、続きまして株式会社スカラーさん、 株式会社アイリッジさん株式会社ビープラウドさん株式会社マイクロアドさんリカスタマー株式会社さん株式会社アーバンエックステクノロジーズさん続きましてセーフィー株式会社さんジェットブレインズさんクラーケンさんチュラデータ株式会社さんデータムスタジオ株式会社さん M3 株式会社さん以上のゴールドスポンサーからスポンサーいただいておりますありがとうございます。Thank you very much. 続きましてシルボシルバースポンサーさんですこちらのご覧の18社さんよりシルシルバースポンサーとして協賛いただいていますありがとうございます。Thank you very much. 続きまして、こちら個人のパトロンのカタスポのパトロンスポンサーとして、協賛いただいております。こちらの、え、5人の方からパトロンとして、申し込みいただいております。ありがとうございます。Thank you very much for our patrons <笑>。続きまして、え、メディアスポンサー、さんです。こちらの、6社からえ、スポンサーいただいております。ありがとうございます。Thank you very much. 続きまして、こちらはスタッフの会場準備とか打ち合わせ場所ですね、こちらとしてスポンサーしていただいております、メディーバさんです。ありがとうございます。Thank you. 以上、皆様、スポンサーのご紹介でした。ゴールドスポンサーさん、プラチナスポンサーさん、ダイヤモンドスポンサーさんは、ブースを準備しておりますので、後ほどトークンの空き時間とか、ランチタイムにぜひお立ち寄りください。 はい続きまして重要事項の、えー、とご案内です。Uh, next, some えー、今回カンンファレンスをを運営すするににあたりりままししてて行動準備おこちら、えー、公式サイトに <coughs> えー、と記載しておりますので、えー、気になる方、例えばその何か嫌がらせを受けたと か, なんか、えー、インターネット等で何か誹謗・中傷されたとかそういうことがありましたら個人で解決せず運営にもこう相談したりして快適なこうカンファレンス提供したいという意味でご相談くださいここちちらら皆様もお守りの上こちら ご, ご参加ください。 Uh, to ensure a safe and enjoyable con conference for everybody,、uh, we have a code of conduct that you're all required to follow. So please make sure to read it.、Uh, you can access it on our website, 2022.pycon.jp. c c o In the case that anything should happen that you think is not okay, either to you or you see it happen, please do not report it、uh, publicly, like on Twitter or something like that, because we may not, see, we may not see it. はい、続きまして、えー、とスタッフの、えー、と案内ですねこの。この写真にありますように黒い T シャツ、この T シャツを着てたり、このようにアド色ですねこ、このポロシャツを着ている方、あとはこちらの、えー、黄色の。 <笑><写真笑>はい、こんな感じで、えっ、ー、と、腕章をつけてる、スタッフ腕章をつけてる、方がいますので、えー、何かありましたら、このスタッフに、えー、とお声かけください。T T 続きまして、えー、と飲食のご案内です。えー、今回コロナ禍の中で運営しておりましてこちらご協力していただきたいなと思います。えー、とランチ時間帯を除く、えー、通常のトーク時間中はこの場所、このトークエリアのところは飲食禁止としております。ただペットボトル蓋のつく、ふ蓋のある飲み物等はこちらでもトーク聞きながら飲めますのでその際は会話等しない条件でこちら、えー、とのお飲みください。 Um, eating is in general not allowed in the talk、uh, halls except during lunch hours where we will, well, our provided lunch, which you can eat here. and Drinking is allowed as long as it's in a、uh, closable container and not just a cup. はい、続きまして、えー、と写真と、えー、ビデオについてご案内します、えー。運営では写真やビデオ撮影をして SNS などにアップいたします。えー、基本的にはそれをあの今。 参加者に配慮しながら撮影するのですが特に写りたくない方そういう方は、えー、とノーフォトこちらに書いてもノーフォト、えー、リボンがありますのでそちらをつけて参加していただけると助かりますで、参加者の方も写真撮ってアップすることは可能ですがそのこういういかこのリボンをつけてる方がいたらなるべくご配慮の上投稿をお願いいたします Uh, throughout the event, we will take pictures and videos, and some of them we will upload to our social media and other ways to、uh, other publications.、Uh, if you do not wish to have your photo taken, please、uh, get a no photo ribbon and attach it to your、uh, lanyard. And of course, you are also、uh, free to take pictures and share them、uh, on your social media. But in that case, please also respect people who have the no photos ribbon and do not upload pictures of them. Thank you. 続きましては会場の w i f i についてです。こちら、後ろの方にも SSID とパスワード、後ろに書いておりますが、こちら、ご活用ください、まあえーと。会場運営からのご協力のというか、お願いなんですが、ご自身のモバイル w i f i を使っていただくのも NG ではないんですが、あのなるべく更新を避けるために、こちらの w i f i を使っていただきますようお願いいたします。 And this is our hotspots. はい、続きまして、えーと、皆さん今使っているレシーバーに関してのご案内です。えー、とこちら、トークセッション。えー、レシー バを使っってて聞く形となっておりますちょっ と,、えー、とこういう形で、えー、と運営していきますのでちょっと雑音等入ってしまいますがそちら、えー、とあらかじめご了承、えー、と他のあれ作業音とか入ってしまいますがご了承くださいですのでこちら、えー、とぜひレシーバーを使いつつ遠くのスピーカーさんの声を聞いて参加してくださいでその後、えー、と必ずこちら回収する形となりますのでお帰りの際には受付の方に回収ボックスがあるので か帰る際もしくは今日パーティーがありますのでパーティーに行く際は必ず返却の上えっ、ー、と次のところに移ってくださいよろしくお願いします And We use、uh, receivers for、uh, audio this year and you should all have a receiver already And that's how you can hear a s well and、uh, the important thing here is to please please return these before you go home、uh, if you attend the party tonight please also return them before moving to the party venue Um, at the entrance, there are places to return them. Thank you. And so, let us introduce today's event.、Uh, it starts right after this opening with a keynote by Mr. Nishiuchi. Okay. Uh, next, uh, about the talk sessions. Today we have again five tracks as yesterday and 20 talks. And tracks two and three are in English. However, we noticed just this morning that unfortunately, in the printed booklet、uh, that you received, the talk in track three starting at 1 p.m. is mislabeled in the booklet. Please refer to our website for the correct information. えー、とすみません、ちょっと朝での喉 の, の, の調子が悪くてすいません、き、えーえー、今日はブトラック、5トラックで、えー、と二重トークがありますので、ぜひ、えー、とウェブサイトのえっで、えー、とウェブサイトもしくは冊子のほうで、えー、とトークのプログラムを確認してご参加ください。 続きましてこちらはシールステッカーラリーのご案内です。こちら本日もご案内準備してやっております。スポンサーブースを回ることでシールをいただいてそれが4枚集まった方には T シャツをお渡しするイベントを企画をしております。ただこちら先着順でして、 えー、と必ず全員がもらえるということはないんですが今日の分は一応、えー、と後日発送という形で、えー、と準備しておりますのでぜひスポンサーを回って、えー、シールいただいてでシール4枚4枚以上ですもうぜひいっぱい回っていただきたいので4枚以上あ集まった方には運営のあちらの本部に準備していますのでそちらに、えー、と T シャツを受け取る手続きをしてください。 あまた海外から来ているので、その方は、事前本部の方にご相談ください。 続きましてランチのの、えー、昼食のご案内です。こちらは、えー、と今回お弁当を準備しております2種類のお弁当と、えー、ベジタリアン、えー、ハラルのお弁当を準備してますのでランチ時間中は後ろの方から後ろの廊下の方に準備しますので、えー、ぜひお取りくださいあと昨日ちょっと手前の方から取ってた方が多くて実は真ん中に違う AB の B の方があったりするのでぜひ奥の方も見ていただいてこう And we will again have lunch today uh, provided. Uh, will again be provided in the hallways, and we have two menus、uh, plus an, a, a halal menu and a vegan menu.、Uh, yesterday, a lot of people just grabbed the first box、uh, when they left,、uh, but there is actually two types, so make sure to check both and pick the one you would prefer. はい。 はい、続きまして、クロージングでのご案内です。クロージングは今日16時50分から行います。その際、参加者及びスタッフ、皆さんで集合写真を撮りますので、ぜひあのお集まりになって記念撮影をしていきたいなと思っていますので、ぜひ集合お願いします。And、today's closing is at 4:50pm h、uh, そして、えー、続きまして、オフィシャルパーティーですね。今日、17時30分から、こちらの会場20階に、ウエスト側ですね。ウエスト側の20階にゴールドホールがありまして、そちらで、えー、と公式パーティーを。 を行います残念ながら昨日売り切れて満員御礼で売り切れてしまいまして追加でちょっと参加することはできないんですけどもこちらを準備しておりますので参加チケットを持っている方はぜひ楽しみましょう。 そして、えー、と今回です、ね、コロナ禍での開催ということでちょっと特別な、えー、と対応がございます、えー。その中で抗原検査を皆様にや参加者皆様にやっていただきますが、そちらの抗原検査はランチ後あたりからパーティーまでの間に受付の方で準備していますので参加者全員は抗原検査を受けて、えー、とご参加の準備をお願いします。And、today we have an official party s t a t i t pm. And、um, unfortunately, for those who don't have a, a, a separate ticket for that yet, it is sold out as of late yesterday. And important、uh, in order to attend, we, you are required to take a COVID antigen test.、Uh, these tests will be、uh, handed out at reception、uh, after between lunch and the party. So please go and、uh, take your test.、はい の中でライトニングをトークの企画を設けております。こちら、QR コード、およびこちらの URL から、申し込みできますので、ぜひ、えー、とあれこそはといいう方はいたらぜひお申し込みくださいこちら抽選で、名となっております a n During d the party tonight, we will have lightning talks. This is unfortunately limited to those who have a party ticket. And you can apply through this QR code or the URL you see on the screen right now. And the talks will be chosen randomly. So you can submit one five minutes before we choose it at probably 4 p.m. はい、続きまして、えー、デイ3、ね、明日ですね、えー、参加、えー、開発スプリント準備、えー、と準備して企画しております。そちらは、こちらのウエスト側の20階パーティーの会場と同じ場所で、えー、開発スプリントという形で、えー、と自由に Python をけんあの開発したりとか Python を使ったら何かを作ったりとかそういう で, できる場を提供する形で、えー、と場所をあの準備しております。なののででで初心者者もも上級者でもその ぜひこか、えー、で, で、どこ料で、費無料で、どこかで、ど、えー、こかで、どこかで、どこかで、どーかで、どこかで、すこかで、どこかで、どこかで、どこいで、どこしで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、すこかで、どこかで、すこかで、どこかで、いこかで、どこかで、どこ o で、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこ e で、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこかで、どこ t h floor And this is free for anybody to attend And you can、uh, use this chance to、uh, work on some projects that you have or find some cool projects to work on, work on some community activities.、Uh, it's completely free and open to anyone, but please do register so we、uh, know how many people to expect. And yeah. And this is the, it for the opening, and we will now have a sponsored lightning talk. 続きましてスポンサーさんのライトニングトークに移らせていただきますファインディーさんお願いいたします ああ聞こえますでしょうか Ruby メインの会社で Python を始めたというタイトルで発表いたしますファインディ株式会社アルゴリズム企画開発チームで機械学習エンジニアをしております志賀と申します、えっと、時間が限られているので自己紹介は、えっと、軽めにこれぐらいにしたいと思いますランチセッションでも話すのでその時詳しく自己紹介させていただけたらと思います、えー、ところで、えー、突然ですが皆さん Python 書いてますでしょうか書いてる方 パイコンなのでまあ当然だと思うんですけれども、えー、と実はファインディではもともとそんなに Python を書いてませんでした。えー、ファインディは、えー、と転職サービスのファインディやフリーランスのマッチングサービスであるファインディフリーランス、えー、また組織パフォーマンスの可視化をするファインディチームズや、あとは転職のグローバル展開バージョンであるファインディグローバルのようなサービスを作っているんですが、これらは主に Ruby で開発されておりました。 しかし我々アルゴリズム企画開発というチームはですねデータ分析機械学習アルゴリズムによりサービスの価値を向上させるというミッションで活動しておりこれまで GitHub を解析してスキルを定量化するスキル偏差値であったりとかユーザーの年収予測であったりとかあとは各種レコメンデーションのアルゴリズムを開発改善してまいりましたでこれら高度な機械学習のアルゴリズムの開発に Python は不可欠とと言言っても過言ではないかと思いか思ますここで問題になってくるのが、Python で作ったアルゴリズムを Ruby とどう共存させるかというところです。共存の方法として Findy では、えー、と主に3つのやり方を採用しています。順番に説明していきます。1つ目はアルゴリズムを Ruby に移植するという方法です。えー、と例としてユーザーの年収を予測するアルゴリズムを、えー、と見ていきたいと思います。 年収が A× 年齢プラス B というようなモデル化をされているとします。これは実際の中身とは全然違います。開発の段階で Python でこの A と B っていうパラメーターの値を算出します。本番の実装の段階はこの A× 年齢プラス B っていうのを Ruby で実装します。メリットとしましては運用するコンポーネントが増えないということがあります。一方、デメリットは複雑な実装は Ruby でやるのは少し難しいので、簡単なアルゴリズムにしか使えないという点があります。2つ目はアルゴリズムをバッチ処理するという方法です。Python で作られたバッチが、ビッグクエリや Elasticsearch などのデータストアからローデータを取得しますで。アルゴリズムで何かしら計算した結果をデータストアに書き込みますで。Ruby で実装されたアプリケーションは、えーっと、計算結果、あらかじめ計算された結果をデータストアから読み出して使います。 メリットとしましては、アルゴリズムの変更が Python のみで完結するというところです。メリットとしては、ローデータの構造がアプリケーションの都合で変わっちゃうと壊れてしまうことがあるという点です。最後、3つ目なんですけれども、アルゴリズム部分をマイクロサービス化するという方法です。これはリアルタイムで認識したいときに使ったりします。 でアルゴリズムサービスは Python で実装されていて、えっと、アプリケーション側から成形されたデータが入力されてきます。で、えっと、リアルタイム、同期処理で計算結果を返すというような方法です。これはメリットとしましては入力データはアプリケーション側で成形されてきて、えっと、アルゴリズムサービスに流れるので、まあ、ローデータの変更があってもそこはアプリケーション側で担保されるというところです。デメリットとしてはアルゴリズムがもし変更されて 入力デーータがが変わっってしまった場合はアプリケーション側ででも対応が必要とということですでどのやり方が一番いいかなんですけれども、まあ、これはあの割とケースバイケースかなと思っていて今後もいろいろと使い分けていくのかなと思っておりますもしあのよりいけてるやり方を知ってるよっていう方がいらっしゃいましたらブースやオフィシャルパーティーでぜひえ話せたらと思います また興味を持っていただいた方、えー、と一緒に開発しましょう、えーと。データエンジニアのポジションと機械学習エンジニアのポジションをオープンしているので、ぜひお願いします。えー、と発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 えー、先ほどオープニング で, です、ね、えー、と今日のちょっの掛け声というか、言、えー、うのを忘れてしまいまして、えー、とキーノート、今、西内さん準備している間に、ちょっと今日のもう開始の掛け声をしたいなと思いますので、ぜひ皆さん、協力していただけたらなと思います。 While、well, Mr. Nishiuchi is preparing for the keynote,、uh, we hope that you all have a great、uh, day two of PyConJP. 3年ぶりの、えー、と現地のフルカンファレンス、えー、day two PyConJP20222、えー、日目も楽しみましょう。 えー、それではこれからキーノートとなります、えー、ちょっと押し気味ですけれどもあのお昼で 休, 憩休止する形であのタイム時間持ち時間はタイムテーブル通りで進めていきますえー、っとではキーノートですけれども皆さん準備はよろしいでしょうか Are we ready to start いくつかご案内いたします I will announcements ポイントトトーク中ですがスライドに 質問や感想を書いてくださいスライドはシャープパイコン JP 数字がつかないところを使ってくださいこちらのトークで使用するスライドの QR コードはモニターに表示されていますスライドに投稿された質問にはグッドボタンでの投票ができます投票が多い質問から優先して取り上げますのでこちらの機能もご利用ください Please write your questions to Slido during the talk. Please use the room sharp b y c o n JP, not including any number. The QR code for Slido used in this talk is displayed on the monitor. You can vote for questions posted on Slido within the good button. The questions with the most votes will be taken up first, so please use this feature as well. それでは続きまましして登壇すする西内さんを紹介いたします東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長ダナ・ファーバーハーバードがん研究センター客員研究員を経て2014年11月より株式会社 デーータビークルを創業自身のノウハウを生かした拡張アナリティクスツールデータダイバーなどの開発・販売と官民のデータ活用プロジェクト支援に従事著書に累計50万部を突破した統計学が最強の学問であるシリーズのほか統計学が日本を救う中央功労新社など2020年より内閣府 EBPM, Evidence Based Policy Making, Cognitive Conquil, a d t h o n d u c t of c r a d v i s o r y Board Member. I will introduce our speaker, Mr. Nishiuchi. After working as an assistant professor in the Department of Medical Communication at the University of Tokyo Graduate School of Medicine, Deputy Director of the University Hospital Medical Information Network Research Center and a visiting researcher at Dana Farber Harvard Cancer Research Center, he founded d a t a b e a c Inc. in November 2014. He is engaged in the development and sales of extended analytics tools such as DataDiver, public, sorry, utilizing his own expertise. As well as supporting public and private sector data utilization projects. His publications include the Statistics is the Most Powerful Science series, which has sold over 500,000 copies, and Statistics Will Save Japan, Chuo k o He has also been a member of the Advisory Board of EBPM, Evidence-Based Policymaking of the Cabinet Office since 2020. 発表時間は50分です。The presentation time is 50 minutes. 発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。Before the presentation, the speaker will read the statement as a microphone test. どうも初めましてあの私の名前は西内博文と申します、えー、発表のタイトルはですねえー、まあ、統計家西内博文による Python の使い方ということでお話しさせていただければと思います、えー、発表の説明は日本語で、えー、発表資料も日本語となっておりますで発表資料あのすいませんちょっと公開できないんですけれどもあの写真の撮影についてはあの自由にしていただければと思います PyconJP の行動機関にはもちろん同意いたしますということでよろしくお願いいたしますありがとうございます それでは西内さんを拍手でお迎えください。Please welcome Mr 西内 with applause. えーよろししししくお願いいいたたたまままますすだご紹介に預かりましたあの西内と申します でですね、一応あの、えー、と自己紹介の、まあ、ちょっと補足と申しますかあの今あのメディカルスクール、まあ、あの医学部卒業していますとか医学部の先生でしたとかあのダナ・ファーバーのなんかがんを研究するところにいましたというようなご紹介をいただきましたけれども、えー、とあのなんでこのお医者さんかよく分かんないやつがこうなんでこのパイコンの中で話をするんだというふうにあの疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないので一応補足しておくとですねまあ医学部ではあるんですけどこれあのお医者さんをあの育成するコースではなくてどちらかというとパブリックヘルス まあ、公衆衛生ですね。あのそういったことをまあ研究するような場所になっております。まあ、なのでですね。日本って実はえっといわゆる統計学部デパートオブメントオブスタティスティックスみたいなところが、実は日本にはなくてですね。伝統的にまあ実務というか、応用のところアプリケーションのところであの？ まあ、統計学を教えてきたりすするわけけなんですけど例えば工学部の中で、まあ、あの生産管理、えーとまあ、統計的に品質管理をしましょうみたいなところで、まあ、あの統計学もしかしたらあのなんかあの大学時代に習ったという方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、経済学部の中でもですね計量経済学エコノメトリクスといったところでこう統計学を使ったりするんですけれども、まあ、あの自分の場合は結構けあの人間に対する関心が強くてですね、まあ、言ったら医学部って人間をハードウェアとソフトウェアと両面から研究するような分野だったのであのそこが面白い いいんじゃないかなということで、まあ、そこで統計学勉強したいなということでそこに進学したといったところになっております、まあ、ただですねそういったところまあ、えー、とちなみにそしてここあのスライドの中では「ボストンの研究機関で」というふうに書いているのがですねあしまった公式プロフィールで確かに俺もうダナ・ファーバーハーバードって出しちゃってたっていうことに今気づいたんですけど確かなんかハーバードそういうプロフィールとか名乗るとき結構厳しかった気がするなと思ってあのスライドの方では「ボストンの研究機関で」っていうふうに丸めてたんですけどあのバリバリ先ほどあの英語で訳していただいたところに ハーバーバドっってて書いたたのにあの怒られたられちょっと謝ろうかななといい う, うに思いましたあのなんかそういうの確かなんかいろいろ届けたか出せとか言われてたような気がするなっていう感じだったりします。でまあそういう研究をさせていただいてたんですけれども、まあ、なかなかそういったそのデータの活用しましょうと、えー、そういったところをですね、まあ、大学の中で教育してて新しい手法あの統計手法とか機械学習の手法を使ってもあの研究開発してもですねなかなかこれ使ってくれる人がいないなとかあのこれによって実際世の中を良くしていく方いく。 に興味があるなということであの大学の先生をですね20代のうちにまぁ、あ、ちょっとこう飛び級というかあの 早い段階であのさせていただいたんですけれども、まあ、あの早い段階でもう20代のうちに辞めてしまいましてですねでそしてあの、まあ、あのフリーランスのスタティスティシャンという統計学者というあのよくわからない仕事を4年間ぐらいやっていたというところになってますで、まあ、その時期にですね、まあ、あのこの後ちょっと具体的に Python を使ってどういうふうなことをしたかっていう話は、まあ、あの書くんですけれども、まあ、その時期に、えーとまあ、そういったあのいろいろ、えーまあ、そのエンジニアリングと申しますか、まあ、その自分で請け負ってデータ分析をするとかデータ分析の基盤をお作りするみたいなそういった と, たところの開発の仕事なんかも、まあ、あのフリーランスでしておりましてで、まあ、徐々にノウハウもたまってきたので作りましたというのはこの株式会社データビークルというものになってますなので、まあ、これだけ人数いらっしゃるとです、ね、急激に体調悪くなる方とかもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが先に言っときますあそこに医者がいるぞとか思わないでください<笑>あの、ま、全く自分は何の役にも立ちません<笑>のであのそこはですね速やかにあのスタッフに行っていただければと思います<笑> で, で、まあ、日本国内で言うとですねやはり、まあ、多分最も通りのよい自己紹介というところ ところでこの統計学が最強の学問であるという本のです、ね、著者ですよというところなんですが、まあ、もしかすると、まあ、あの英語の、えー、と通訳も入られるということでもしかすると、まあ、日本国内以外の、えー、と方もいらっしゃるかなということで地味にこれあの意外と知られてないんですけどいろんな国の言葉に訳されてますあの残念ながら英語には訳されていないんですが<笑>えと中国語ですね韓国、えー、中国韓国台湾といったところで「艦隊反対ハングル」というところにですね一応訳されておりましてで多分、えー、とこうシリーズ が4冊あるので、ちょっとちゃんと同じシリーズのあのシリーズの1巻目のやつのあのタイトル、あの表紙だよな。ということで一応並べてあるんですけれども、あのまハ、あ、ングルとかちょっとあまりにも読めなさすぎてですね。一応グラフとかを見ながら多分図表で言うと、これが1巻目だと思うっていう形であの意外と訳されていたりします。ちょっと余談なんですけど、あの意外とこう韓国とか台湾って結構にあの人口がそんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないので、専門書っていうのがあんまり、あの自分たちの言葉で出なくて、結構英 語, 英語の本で最初から勉強するっていうことが大学以降。 あの求められるっていう中ですね意外とあのこの本っていうのがまあ比較的あの大学以降の統計学っていうものもあのなんか母国語で勉強できて嬉しいですっていうことを何人か言われてあちょっと世の中によくしたかなっていうあのそういったところもありつつまあさらにそこをですねまああの日本国内であってもあのおい応用他の国についてもですねもっとあの皆さんにえとその統計学とかデータサイエンス の, あのスキル使っていただければなということで実はの漫画版というのが今ウェブであのこれノートも多分スポンサーされてた気がするんですけれどもあのノートの方で書いて 買えますというもの で, であの自分がその途中のコラムさえ書けばですねあのおそらくあの紙の本とか Kindle であのもうすぐ出ると思うんですけど、まあ、ちょっと本業が忙しくてそこがあの遅れていますというところですが一応あの漫画版もあったりしますというのがでこれがシリーズ累計50万部以上ですね多分、えー、海外の売り上げれるともうちょいいくと思いますという感じです。 でこの自分 の, その統計家というふうにタイトルであの言いましたけれどもこれってですね、まあ、どういうふうな統計家っていう仕事ってあるんですかっていうふうに日本国内で結構聞かれたりしますが実はですね結構まあ昔からあるといえばある仕事で実はあのスタティスティシャンの S が大文字っていう仕事が実はこのように1個だけ自分が知ってる立場があるんですけどそれって皆さん知ってたりします。<笑> あのイギリスのですねいわゆる統計 の, あの一番のトップとい う, あのこう公的統計ありますよね、それを管理する日本でいう統計局のまあ局長みたいな方が、ザ・スタティスティシャンといって S が大文字という職業があってああめちゃくちゃかっこいいなと個人的には思ったりするわけなんですが、これが注目されるようになったというところとまあ自分がそういうふうに名乗るようになりましたというのがまあこれ結構有名な文章で。 これからの10年間で一番セクシーな仕事はスタティスティシャンだよというふうにこの、えー、とハルバリアンさんというグーグルの中のチーフエコノミストというふうに言われる立場の方ですけれどもあのもともと普通にあの経済学者としても有名な方なんですがグーグルの中の仕組みあの、まあ、経済学の仕組みとかを取り入れてです、ね、まあ我々は広告を出向したりとかあのそういうところがあってですね、まあ、彼が働いているという方が2009年にですねマッキンゼのミニタ端出典書いてますねマッキンゼの、まあ、インタビューの中であのそういったことを言っていると。 まあ、ちょうどそれがですね自分がその大学の教員を辞めてあの独立したタイミングでそこ で, です、ね、ちょっと悩んだんですよデータサイエンティストって名乗るかいやでもデータサイエンティストって今注目されてるけど逆にそれなんか流行りが終わったらとかなん か, かっこ悪いとかなんかなんんかかそういう肩書き昔あったよねとか言われるとちょっとなんか恥ずかしいなとあのどっちかないやでも自分のアイデンティティで言うとやっぱまあ統計学っていうところにちゃんとこうあの恩を感じるしなということでじゃ あ, まあスタティスティシャンだと。 でスタティスティシャンってちょっとこうなんか、えー、と日本語にした時にその統計化というのは、まあ、統計学自体を研究したいというよりは統計を使った実務化というところで、まあ、統計学を使って世の中に良いことをしていくとで、まあ、当然ですねデータサイエンスの中でも、えー、と3つ教育の要素が必要というふうに言われてまして統計的な統計学的な側面とコンピューターサイエンスとしての側面とあとやっぱり人間的な側面と、まあ、人間自体の理解というところ、まあ、そこの3つが揃ってというところの、まあ、1個のすごく大きな柱がやっぱりスタティスティック 統計学なので、まあ、そこをやっていきたいなとい う, ふうに思いつつこれね、ね今でも結構セクシーな仕事ですねとかってい う, ふうに言われるんですけどあの皆さん、ちょっとここ注目していただきたい多分、多分これぐらいの計算は皆さんすぐに暗算でできると思いますがもう保証期間が終わってしまっています2020年代に入ってしまいましたということでこれはですね、まあ、最後にあのちょっとお話しするんですけれどもおそらくこれからの10年間でセクシーな仕事という期間の保証期間は終わってですね徐々に徐々に皆さんが当たり前のようにこのデータ分析統計学 とかまあ、機械学習とかあのそういったところをです、ねえー、応用していくような時代に来てるんじゃないかなというのは個人的に思っていたりします。 でですね公営、まあ、にもこうやってパイコンというところにあの呼んでいただきまして、えー、まあお話をされていただくわけなんですけれども意外と多分あの、まあえー、とプログラミングの本とか特にはあの出してなかったりするというところもあってですね あ, のあんまり自分が Python 使いそうっていうイメージもしかしたらないかもしれないんですけれどもあのどういう経緯で学んだかというとですね実はこの統計学が最強の学問であるという本、えー、これを、えー、とそのこう書き始めたきっかけっていうところとそして Python を学び始めたっていうきっかけがまるまるこのノートというあの会社の前身の といいいうかか、えー、そののケイクスっっっってててサトあたて覚えてる方いらっしゃいますか、ね、日本国内だと<笑>そのサイトの中のレコメンドエンジンを作るっていう時に初めて Python を覚えたっていうのは実はきっかけだったりしましたでああのまあ、当時はですねそのケイクスというサイトはノートと違ってまあ C2C という形ではなくまああのこうちゃん と,、えー、と編集者がついてライターの人たちとか著者の人たちを集めてきて、まあ、いろんなコンテンツをここにアップロードするとでサブスクリプションで読めるとでそういったような仕組みだったんですけれども当然ローン知事にコンテンツって 多いいい方がいいじゃないですかなのでなんか西内さん書きませんついでにって言われてあいいですよって言ってなんかまあ当時ビッグデータみたいなことが結構注目されていろんな記事が出ていたので、まあ、もしかするとまあその辺り書いたら面白いかなって言って書いたらめちゃくちゃ売れたっていうのがの統計学が最強の学問であるという、えー、そういった、えー、そのこう本 の, あのきっかけというところもありますしあのこちらですね別にあの内容全然訳す必要はないんですけどあの今もうケークスサイビスが終わっちゃったのでちゃんとスクリーンショットを残しておきました。こここの関連記事って出て出るところの裏 裏側の最初のアルゴリズムを書いたのは自分です。という感じです。で、その時ですね。あのまあ、えっとまあ、ベンチャーなので、やっぱり潤沢にエンジニアがたくさんいらっしゃるというわけではなく、あの？ こう当時ですね、まあ、そのインターンみたいな形で東大の学部生だったから大学院生だったかっていうあの方がいらっしゃって、まあ、その方がなんかレコメンドエンジンとかそういうことをやるんだったら、まあ、その人と一緒にやるような感じかなというあの彼女と一緒にやる感じかなっていうあのところだったんですけれども、まあ、あの書ける言語なんですかって聞いたら「まあ、Python は書けますと」と他はちょっとなんかあの正直自信がありませんというふうに言われてでその要するに「数式伝えて」とかそのアルゴリズムのやつをなんかまあ自然言語で、まあ、日本語とかでこう書いて。 疑似コードでっていうふうなやり取りをするよりはもうあの Python の頭にしちゃった方がいいだろうなってことでそこで初めて勉強したというあのところになってますでそうするとですねまああのすごく単純な仕組みでもこういうふうなレコメンドエンジンで作れるんだよとかっていうところでまああのできるだけまああのそんなあの複雑なことをせず あ, のあんまりこうなんか負荷をかけずそれでですねまあその実装っていうところも考えてっていうふうな形で言った場合にそのじゃあ Python でやりましょうかっていうあの感じになってましたなのでまあ当時そんなにこういい感じののレコメンンンドエンジンの ですね、ライブラリーが充実しているわけでもなかったので。 まあ、なので、まあ、結構フルスクラッチでそこを覚える過程でですね Python を覚えましたという感じなんですがじゃあその前段階、ですね自分 の, そのじゃあ IT スキルを学んだ多分 Python 以外にもいろいろやるわけなんですけれどもまずあのです、ね、10歳で n 8 8ーシックっというのは多分若い人と国外の方は何だってなるかもしれないんですが、まあ、昔、日本国内では異常に普及したあのあのパソコンがあるんですがそれ の, あのベーシックとい う, こう言語で、まあ、あのなんか全然面白くないゲームを10歳ぐらいからですね作ってたんですけれども。まあ まあ、あの大学に入ってあの当時、多分うちの親が謎に厳しくてインターネットを引かせてくれなかったんですよ、90年代後半ぐらい。というところがあって初めてそういう、まあ、モダンなですと言ったらあれですけれども、まあ、今でもこう通じるようなあの IT のスキルをつけ始めたというのがまあ大学に入ってで、まあ、あの授業だったりとかあのまあ個人的に勉強してとていうことで、まあ、HTML とか JavaScript とかっていうのをまあ覚えてで、まあ、いわゆるまあ当時2000年ぐらいですかね。なので、 まああのえー、といわゆるこうなんか、えー、ウェブのサイトを作りますみたいなアルバイトをしつつそのご縁でですね、まあ、IT ベンチャーみたいなことを、えー、お, お, お手伝いするようになりましてそうするとその時に、まあえー、ときコ行動を書くっていうよりはどちらかというとデータモデリングの設計ですねデータベースどういうふうにしますかとかあのそういったことを習得したっていうのが20歳ぐらいですでそこからですねデータ分析あの本格的に勉強するというときにはこの SAS というあの、えー、ものがありましてこれは普通に優勝 の, 有償の、えー、とものであのじ地味に世界で一番 大きいようなデーータ分析ツールの会社だったりしますでそれをまああの GUI から触るようなものってのも最近彼らは結構売ってたりするわけなんですけれども、まあ、SAS 言語といわれる正確に言うとベースとかスタッドっていうふうな。 あのこう細かい分かれ方があるんですが、まあ、そのあたりっていうのを覚えましたということでデータ分析をやっておりましたあの地味にあの日本国内にこの SAS というところを普及させたのが、まあ、そういったコミュニティの中心がですねうちの恩師だったというところもありましてそういうことを覚えたんですけれどもあの1点だけですねこの SAS 結構自分は個人的に素晴らしいプロダクトだと思ってるんですが1点だけめちゃくちゃ高いっていうところがあるんですよ<笑>めちゃくちゃ高いのであの大学の中にいる分には大学のお金で使えるって感じなんですけど大学離れてしまうとえあれ買う うのってなるじゃないですか<笑>じゃあちゃんとそこはですねあの そ, うそれにさすに依存せずちゃんとデータサイエンスのことができるようにならな い, いかんなということで、まあ、あの別にあのプログラミング言語の習得を苦にするようなタイプではないので、まあ、まず R という、まあ、オープンソースでデータ分析ができますよというあのものを覚えでそういったレコメンドエンジンというものをきっかけにですねその Python を覚えあの当然 SQL も覚えということで、まあ、それ以外にも細々いろんなことを覚えていってるわけなんですがっていうような形でまああの パイソンがすべてというタイプではないにもかかわらずここに呼んでいただいてありがとうございますという感じなんですが、まあ、あのそういうタイプです。 でなのでですね、Python が専門というわけではないんですが、まあ、Python と R 両方使うタイプというのが、まあ、データサイエンティストの中には結構いたりします。でそうすると、ですねよくあるあるなんですけど、当然、配列があったときに、一番最初の要素をアクセスするときって、まあ、当然これ別に Python に限らず、大体0番目じゃないですか、R、なぜか1番目なんですよ<笑>っていうあの、あれでドハマりしてる人たちとかっていうのがよくあるよねみたいな話を、ツイッターで書いたりしたんですが、まあ、そういうふうにいじるようなタイプですということで、まああのまあ、必要な 必要に応じてですねそういった言語を使い分けますというタイプではあります。で えー、とじゃあ、Python と出会った頃ですね、じゃあ、その時どういうふうになったかというと、まあ、当然、コードを読みやすいっていうふうに衝撃を受けました、そしてあのそのまま見せれば通じる人が多いっていうのはこれ、地味に衝撃で、多分ん、SAS の書いたプログラミング見せて、分かる通じる人ってあんまりいないんですよ、ちょっと書き方が独特だったりとか、でそしてですね、R もですね、あのまあ、ちゃんとあの R 的な書き方っていうやつだと、結構、まあ、行列とか、ベクトルの書き方っていうのも当たり前のようにしなきゃなかなかあの性能が出ないっていうところもありまして、あの線形代 回数がそのそんな得意じゃない人だったりするともう何やってるかもよく伝わらなかったりとかっていうなんかあの普通に見せたらみんな分かってくれるっていうのはすごいこう地味に自分の驚きでですね。そしてまああの着々その当時からというかまあその前後ぐらいからですねそういったデータ分析だったりとかその機械学習のライブラリーあるいはその周辺ですねデータのやり取りだったりとか加工だったりとかあのそういったものがどんどん揃い始めてた時期でもありました。もうこれあのもう日進月歩でなんかこうあすごいバージョンアップしてるじゃないかとか新しいこういうものを あの面白そうなものが出てきたととかっていいうことがまあすごい個人的に刺激でしたただま あ, あの R との昔からやっぱりこう歴史があるところと比べると あ, あここの部分もうちょっとなんとかしたいなって個人的に思ったりとかあとこれ開発環境をこだわり始めると沼にはまるなってことで<笑><あの笑>いうところもですねちょっと気をつけないとっていうところがありつつこれは流行るわってもう流行ってた後なんですけど<笑>後から入ってきてあ流行るわっていうふうになりましたというのが、まあ、あの比較的あの好きな言語であるというような理由かもしれません。 でですね、じゃあ実際、何をやってきたのかと申しますと、えー、とこのまあ統計家という、まあ、そのどちらかというと、もしかしたらコンピューター触ってなくても統計家って名乗れるかもしれませんけれども、まあ、そういった人たちが、です、ね 人, まあ、人、自分がですねどういうふうに Python 使ってきたかというと、まず、ウェブサービスとかアプリとか、まあ、そういったところのデータサイエンス的な部分ですね、今、ファインディさんがあのライトニングトークされましたが、まあ、あのそういったようなデータサイエンス的な部分で着々いろんなウェブサービスとか、あのいろんなところで必要になってきてますよね。 そこの部分というの の,、まあ、あの実際のプロダクションコードを書くというのは自社の仕事以外ではあんまりやったことがないんですが大体こういうふうにやればいいですとあの細かい部分というところはあの 徐, 々に徐々に詰めていってくださいともしかしたらあのそこを Python で、えー、とではなくあの他の言語で実装するということがあったとしても少なくともこれが動くプロトタイピングがあるとそうするとですプロトタイプがあるとです、ね、今の本番のところからちょっとそこをたいて戻ってきた結果というのをあの実際、フロントエンドで見方どういうふうになるかという検証ができたりしますしあのそこが ですねまあ、最終的な扱いはどうかというところはともかく、まあ、実際動くところまでちゃんと一応作りますというのも、えー、そのを Python ベースでやってきたというのは結構いろいろ実績がございますであとあの研修というのも結構多くてですね、まあ、特にあの本が売れているというところもありましてあの皆さんやっぱりデータ分析を覚えたいっていう人たち日本国内たくさんいらっしゃいますでそうするとまあそのデータ分析ってまあ分析だけではなくてやっぱ加工って大事だよねというふうな話なんですが、まあ、じゃあ Pandas とか、ね、StatsModels とかあとは ScikitLearn とかっていうところを使って まあ、統計解析あるいは機械学習というところの実装ですと、えー、そういったことをです、ねまあ、データ分析の実代を育成しましょうというのは結構ずっとやってきました。あととはですねこのの仕事意外と多いのがあの えっと最後のあのそのレポーティングがめちゃくちゃめんどくさいんですよ。大量に円グラフを貼る仕事とかっていうのはたまにあるんですよ。<笑>あの自分は基本的にずっと断り続けてるんですけど、最近<笑>あの。っていうのがですね、まあそのこうなんか大学教員辞めたての時期には仕事を選べる立場でもないので。なんかもうひたすらこう彼らがすごいなんか千百項目とか二百項目とか取ったやつで。でも、まあ、分析結果こうですよって、いやまあそれはいいんですけど、円グラフ作ってくださいって言って、ええー、って言いながらっていうのを。あのあパイソン使えばできんだっていうことを知ってですね、あの多分皆さんもあのそういったところ。 あの使っている方もいらっしゃると思いますが、まあ、あの描画したものっていうのをひたすらパワーポイントのこのサイズでここにあの差し替え続けるみたいなことっていうのを、まあ、やったりっていうのもあのやりましたであとはですねここからがちょっと中心の話になってくるのかなというところなんですけれども、まあ、あのいわゆるこう起業したこのデータビークルという会社の製品回数に結構がっつり使っていたりしますであとはまあ機械学習デバイスのプロトタイピングって話もちょっと最後に補足したいと思います というわけでこの起業した会社 の, 社の製品開発にというところなんですがこちら、ですね、まあ、2014年に作った会社がこのデータビークルという会社になっておりまして、まあ、とにかくですねそういったもともと大学教員時代からのミッションである、まあ、データサイエンスをすべての人にやってほしいなというようなそういったところっていうのがまあ我々のミッションです。 で、ですね。まあ、そのそれがまあ対外的にもすごく言っている。ビジネス系のカンファレンスだったら多分この話でいきなり本題に行くんですが、じゃあ実はですね。そこってあのそのまあ、ともともと教員時代からのそういうミッションがありつつ、どういう問題意識が個人的にあったかっていうと、ちょっと技術的な側っていうのもあったりしました。あのデータ分析の仕事っていうのはですね。毎回同じような行動を書くんですよ。俺は一体何回パンダスにこういうプログラムを投げればいいんだとかですね。あの一体何回ですね。あの、そのサイキットランとかスタッドモデルとか教えるの？もそう そうだし自分でやるのもそうだしこれ何だろうなってなんか、まあ、あの慣れてきたりとか新しい技術取り入れたりっていうところはありつつ結局、まあ、書き捨てのコードなので細かい部分若干多少エラーになったりとかどうこうしたいとしても意外とそ の, なんかその場のアドホックなあのその場しのぎのやつで何、ね、とかなったりするわけなんですね。っていうようなどちらかというとこうなんか毎回同じようなコードを書く人を育成するっていう側面もありますし面倒、まあ、くさい部分っていうのはそろそろ自動化したいなとかそっち側というのをやった方がいいんじゃないかなということで。 こういった毎回同じような行動を書くのではなくそこをプロダクションレベルでですね誰が触ってもちゃんとあの面白い分析に出てくるようなあのいい分析結果に出会えるようなツールって意外とこのように存在してないなということで作ったのが1つの問題意識です。 でもう一つ問題意識がですねあすませんあの、そういったところでお仕事していると、結構やっぱりあのデータサイエンス業界もそうですし、まあ、IT 業界全般というところで、やっぱり請負いのエンジニアっていうのは日本結構多いわけですよ、でそれで、まあ、すごく疲弊してて、炎上しててとかっていうところもあり、であのそうやってですねその時に、まあそにビジネス系 の, そのなんか雑誌とか読んでると、よくあの日本の雑誌の中には、なんで日本にはアップルが生まれないかみたいなことを言ってる人たちがいるわけですね。なんですすけど個人的には結構昔のすごいこうなんか世界をして てたた時ののソニーっっ今のアップルととだだいいぶ近いポジションだったと思うんですよすごいデザインがいいとかあのちっちゃくてコンパクトでエレガントなプロダクトを出しでそしてまああのゲームだったりとかその音楽だったりとか流通するような媒体を握りっていうところでいうとかなりま抽象的なレバリーでいうとかなりアップルっぽいことをしてますしなんだったらアップルがソニーを好きってエピソードって結構あの歴史的にですね見ていくといっぱいあったりします。あの アップルの OS をなんか初期のバイオに載せたようなプロトタイプをゴルフ場で持ってきたみたいなエピソードがたまに聞きますよねで。ちょっとそれが本当かどうかはそこまで確認してないんですけどというところでいうとアップルみたいな会社というのは実は日本は生み出せていた、まあ、続いているかどうかはさておきそういうところはできていたりとかグーグルみたいな会社という定義も結構難しいんですけど、まあえっとまあ、逆に言うと本当に今のグーグルみたいな会社といは歴史上グーグルしかやってないかもしれないとかってい う, ふうに考えた場合に地味に実は存在してないんです多分 SAS 社とかなんですよ。SAS、もそうですし あるいはまあオラクルとか SAP も含むかもしれません純粋にソフトウェアというパッケージでですねあのカスタマイズとかしなくても、えー、それでですねちゃんと売り物になっている、まあ、そうするとすごい利益率が高いあの時価総額のランキングでもすごく上位にあるっていうところは意外と日本まだ実践できてないというあのところがあるわけなんですね。っていうのがあると、まあ、結局のところやっぱりそのさっきの書き捨てっていうところまでにはいかないにしても結構誰が触ってもすごい異常な状況で触られてもそれであったとしてもちゃんと回りますよっていうクオリティー のところまでですねプロダクトを仕上げていくっていうようなあのそういったところそういった機会というのがやっぱりその日本のエンジニアにも必要なんじゃないかなというふうにまあ個人的には思っておりましてで、まあ、そういったところの会社ですね、まあ、せっかくだったらちゃんとその分析を請け負う会社ではなくそのソフトウェアを作っていくような会社っていうのにしたいなとも個人的に思ってました。 なのでですね、まあ、あの先ほどちょっとソニーの例を挙げましたけれども、ソニーってあのまあ、ソニーの前身の会社ですね。設立趣意書っていうのはすごいいいこと言ってて、あの真面目な技術者の技能をですね、最高度に発揮させられるような自由活達で愉快な理想の工場を作ることがソニーのミッションだっていうふうに書いてるんですよ。あの我々もまるまる同じようなことを考えてます。まあ、技術者というところがまあ、ソフトウェアエンジニア側が多いわけなんですけれども、あの真面目に頑張ってるそのエンジニアの人たちがですね、まあすごいパフォーマンスを発揮できて、であの自由と愉快と。 結構自分は大事にししてたりしますというあのそういったです、ねまあ、工場ではないかもしれませんがそういう職場を作れたらいいなっていうのが、まあ、その起業の時のこう考えていたことでもありました。 でですね、まあ、アナリティクス、じゃあどういう風に投資されてたかっていうと、まあ、ハードウェアとかソフトウェアに投資しましょうというのが最初、あの2010年ちょい前ぐらいからですかね、まあ、あのオラクルのエクサデータとかですね、BI ツールとかっていうのがまあ普及しだしたみたいなところの時代、えー、そういった投資があの進んできたんですけれども、なかなかそれ、ハードがあってもソフトがあっても使いこなせないということで、あのそしたらアクセンチュアとかですね、あるいはえとそうですね、えー、とブレインパッドさんとか、あの日本国内だと、あのそういったところにまあ外注するっていうのがすごく大きく動いていました。徐徐々に徐々に、ね ですね、外部の方にお願いしててもちょっといかんねということで採用育成しようとかっていう話になったりとかあるいはですね、まあ、採用したけどもなんかまあ休体系っていうのがです、ねまあ、日本国内のルールというところになっていると、まあ、結構すぐにあの外資側に抜かれてしまったりとかすぐ辞められちゃったりとかっていうことでどうしたらいいんでしょうっていうのが実は今現状あの多くの会社が迎えているような状況だったりします。 で我々の考えるそのデータ活用の理想というところがですねま あ, あの、えっと、分析だけを提供しますというわけではなくデータを蓄積する仕組みだけを提供しますということではなく、まあ、データがあってその分析までをいかにスムーズにできるかという話そして分析というのはまあ適切な手法課題に合った形で適切なことをやらなきゃいけないんですが意外とこの後が大事なんですね分析結果というのはこうしたら儲かりそうとかこういうところにリスクがありそうということは分かるんですけどそれをどうやって掴んでいくかという話あのそれは具体的にどういう いうふうにビジネスのやり方を変えましょうということを誰かが決めなければいけませんしそれを現場で実現してそしてまあ最終的にですねそれが現場で起こったことどういうことが実際起こったですかとあのいいことになりましたかと特に効果が高かったのはどこですかということがちゃんとデータで評価できるそれが後々分析できるような状態で溜まっていればいいんですけれども、まあ、大体どっかで止まっているというのが多くの会社の現状です。 ですし、あの分析する方が外部からいらっしゃって、あまりにもこの業務知識がなさすぎると、そこで齟齬が起こるというところもあります。あるいはやっぱりそのリーダーシップというところですね。 意思決定っていうのは要するに何をしなきゃいけないかっていうと分析結果が出てきましたとそれをふーんって見ててもしょうがなくてでえっと具体的に言うと今までやってなかったことをやるか今までやってたことをやめるかってことをやらないと結局、分析結果ってあんまり行かせません。なのでまあそういったところですねあの意思決定をしてでそしてまああの現場の人もですねまあ、数字や技術にあまりに弱すぎると新しくこうやりましょうって言っても、うん、よく分かりませんって言って結局現状維持になったりするというのが、まあ、どっかで止まってしまう理由になってまして。特に分分析析側側と現場側ですね分析の方 なたは現場を知らな す, すぎるとかだからちょっと非現実的な話をしてしまうとかあるいは現場の方が分析知らなすぎて意味が通じないとかお互いのやってほしいこととかこれがやるといいことだよっていうのは結局コミュニケーションしきる前に終わってたりします。 そしてですね、まあ、もう1つ、あのこれアメリカのクラウドソーシングの確か会社の調査結果ですけれども、じゃあデータサイエンティスト、何に時間使っていますかっていうふうに聞くと、ですね 63% の方がやっぱデータ加工ですねっていうふうに言うわけですよ。で、ここの部分、まあ、あの加工するというところも大量のパンダスとかですね、えー、SQL のコード書かなければいけませんし、あのそこをですね分析してみて、ちょっと違うなってやったら、全くゼロからやり直すということもあったりします。 ないかんだろうというのがこのまああの自分たち の, その起業の時の思いでした。 なのので、まあ、この分析用のデータ準備とかですね、えー、とその部分がすごく大きな手間になっていると、まあ、そこ負荷が大きいというのと、どう加工していいかって、あんまり教科書とかにも載っているような話ではなかったりします、大学とかでも教えてなかったりします。えー、そうすると、ですね、じゃあそこの部分、あの地味に世界で初めて、最近ちょっとそういった研究というのも着々出てきてはいるんですけれども、今、リレーショナルに入っているデータというのが、多分ビジネスにおけるデータってほとんどだったりしますが、あのそちらをですね、加工して分析用のデータセットを自動的に作りますという技術、それを地味に世界で始め 初めて作ったというのが、あの一つ目の技術的なアドバンテージで、あの専門的に言うとですね、その二つ目のところ、まあ、えっと。 いろいろデータ加工してこういう変数がありますよとバリアブルがありますよというふうになった時にそれをですねまあどれを使ってどういうふうな手法を当てはめてっても結構それも専門的なスキルだったりしてするんですけれどもそこも自動化しましょうといわゆるスパースモデリングというふうに言われるものですねあのそういった技術を応用するとそういったまあすっごく高次元のですねたくさんデータがある状況であったとしてもできるだけシンプルで説明力が高いようないいそ の, こうえとその統計モデルあるいは予測モデルっていうのが作れるじゃないかというのを Au revoir. 2つ目の技術的なアドバンテージであとはまあ UI とか UX の工夫というところで意思決定する方が結局ですね分析結果読み解けないと P バリューいくつですって言われてほ、うんってなったりするわけなんですよね<笑>っていうところなので 95% 信頼区間がいくつですほ、うんってなるわけなのでそこはちゃんと日本語で説明しましょうということを作りましたというのがこの自分が考えるですねこのデータから意思決定までをできるだけこのツール側でなんとかしましょうとそれによって、まあ、あのデータサイエンティストがやってる面倒くさ 仕事っていうところをまあ代替しもっとクリエイティブなところあるいはですねもっとすごいこう業務知識とか諸々のあのいろんなこうあのコンテクストを理解しなければいけないところっていうのにデータサイエンティストのリソースを使っていけるんじゃないかなというふうに考えました。 ちょっとだけ画面紹介する別にあの今日売り込みに来たわけではないので本当に軽くなんですけれどもまあその分析操作はミニマムこの4つのプルダウンだけ入れていければ大丈夫ですよというものになっていますあの要するにリレーショナルにデータ管理されているということであれば当然お客様ごとにいい割を見つけたいとか商品ごとにいい割を見つけたいとかあのまあその担当しているスタッフごとにいい割を見つけたいとかっていうのはあると思いますがそこのどこのテーブル基準に考えましょうかねっていうのを一、えー、つ目のところのプルダウンで選んでいただくと。おお客客様様だったらお客様でどういういいものをいい 悪いってこう考える基準にするかというと例えば購買の金額っていうのは大事だよねということを選びながらですねこれって1人につき複数回金額って情報があるのでそうするとこれを何か集計しなきゃいけませんねって集計方法が提案されてきますでそしてまあ例えば合計ということでライフタイムバリューということをこう決めるとですね最後これが少ないことが課題か多いことが課題かっていうのをまあ選んでいただきましてで次言ってると大体すごく長くても十数分ぐらい早ければ数秒ぐらいでこんな感じの結果があの返ってくるようになっておりますということで まあ、いわゆるこ う,、えー、とこういうやつが効いてますよ、これがどう変わるとどれぐらいのインパクトがありますよというのが、まあ、全部日本語で出てきてますよというようなものになり、でこのクリアさというところを見ていただくと、まあ、統計的にこれは再現できそうか、信頼できそうかということが、まあ、結局、P バリューということも、まあ、こういうふうに丸めたほうがいいよねと、とてもクリアみたいな感じでまとめて、でそしてさらにここからまあ可視化という話も出てくるんですが、このパターンだったらこのグラフがいいですよとか自動的に出てきます。ああとはこのたりにどれぐらいい顧客が集中してるんだ とかこのトレンドでいくとどれぐらい上げられる余地があるとかどれぐらいのリスクがコントロールできそうなんだということもここで見れたりあるいはまあ こちらでですね予測を立てましょうというふうになった場合ですねあのどれぐらいのバッファー考えてたらいいのっていう話を、えー、パッと見てきあの出てきますしあとはまあこの条件もろもろ加味した状態でじゃあこういうお客さんだったらいくらぐらいの売り上げになりそうですかみたいなそういったシミュレーションもですね、まあ、あのこうなんか予測モデルができましたそこに対して API 叩きますっていうのが皆さんだったら普通にできると思いますけど、まあ、それがあのいっぱい一的なそのこうマネージャーの人たちってのができるかどうかというとそうでもないところもですね、まあ、そこも GUI でやりますっていうような形で。 になっていたりします。 というわけで、まあ、これはガートナー の, のです、ねまあ、分析に関する、えっと、まあ分け方ということで少なくとも今ツールで実際実現しているのは大きくて3パターンあるんですがいわゆる皆さんが BI ツールというところ、まあ、可視化とかダッシュボード、えー、実際にです、ね、あの Python 使って可視化とかされている方もいらっしゃると思いますがあれガートナー的なあの分け方でいうと技術的分析というものになりますというのがまあ何が起きたかというファクトというのを把握しましょうと昨日あれどこでいくつ売れたみたいなことをです、ねえー、そういったことをちゃんと正確に把握しましょうというのが技術的分析です 分析でただこれだけけでではデータ分析なないわけなんですねでこの右側この2つというのは意外とこれやっぱりデータサイエンティストがいないとなかなか難しいねということで何でこれ売れたのとか何でこれ売れなかったのっていうことを探すためには売れてる状況とそうじゃない状況の違いがどの辺にありますかっていう変数を見つけてこなきゃいけないそういったところから仮説っていうところを見つけてですねおそ、うん、らくこれが原因なのでこれ対策しましょうという診断がつきますという診断的分析まああの SAS とか SPSS であの やっているた、まあ、そこのもろもろの条件、じゃあ明日ですね天気こういうふうな状況ですと、この周辺の人通りはこれで、前週のですね同じ曜日はどれぐらい売れてという条件を入れると、じゃあ明日いくつぐらい売れそうだから、こういうふうに仕入れておきましょうかみたいな予測を立てますというところ、これも結構機械学習 で, ですねあの、まあ、外注するとしたら結構お金がかかったりするわけなんですけれども、まあ、そこの部分もその予測的分析というところもまあ自動化できますということで、まあ、データサイエンティスト とかがいない会社であったとしてもこれが実現できるしあのデータサイエンティストがいる会社であったとしてもより生産的にです、ね、担当して い, るいただくようなこう領域を広げていただけるようなあのそういった使い方というのをあのしております。えっと、BI ツール、えー、というものじゃないとしたらじゃあ何なんだという説明に実は長年苦労していて2014年に創業したときにあの例えば VC とか回るじゃないですかあのベンチャーキャピタリストとかあの回ってですねこれは BI ツールではないんですかはい違います。じゃあ何て言うんですか 何でしょうねみたいな感じだったんですけど<笑>、まあ、広く言えば、まあ、データ分析ツールですいやそれ分かりましたデータ分析ツールの中でジャンル何ていうんですか何でしょうね<笑>みたいな感じだったんですけど最近ですねガートナーがあの呼び出してる概念でぴったりくるやつがありましてそれがあの拡張アナリティクスあのオーギュメンテッドアナリティクスというあの言葉がですね こ, の、えー、こう言われるようになってますでもともとの意味としてやっぱり人間をまあ拡張してオーギュメンテッドしてですねあのより賢くするというか、まあ、データに対してのアクセシビリティ を上げるみたいな意味での、まあ、いわゆる AI にまあ任せて人間関係ないところでうまくやってねっていう話ではなく人間を拡張しますっていうアナリティクス技術という話だったらしいんですがただ当時はですねあの考えられてた当時は結構ちょっとまだ抽象的な概念だったと具体的にどういうものがオーギュメンテッドアナリティクスかっていう定義ってあんまりまだこう固まってなかった時期に、えっと、それが2018年ですねまだまだ会社すごくちっちゃかった時だったんですけれどもあのガートナーのアナリストの方がいらっしゃってリサーチャーの方がいらっしゃってで のインタビューいただいてですねであのこういうのを2014年から作ってるんですよと言うとあこれ、拡張アナリティクスとしてめっちゃよくできてるじゃないですかというふうに驚かれてであの、まあ、そういった意味でですねじゃあ多分うちのツールを見てちょっと定義をそっちに寄せていただいたのが、まあ、データ準備と洞察の生成インサイトを作り出しますとで イ, ンサスインサイトがどうなっているかっていうのを可視化しますとビジュアライズしますというのを自動化するものが拡張アナリティクスですよとい う, ふうに言っているので意外とこの定義ちゃんとうち以外にはそんなにないような気がします。 これがあると実は多くの状況でデータサイエンティストがいなくても意外と大丈夫というふうになっているということがここから2020年代普及していくってあのさっきのちょっと伏線回収ですねあの2009年からの10年間が終わってセクシーな時代というのがあってそこからその次の10年間2020年代っていうのはおそらくデータサイエンティストがいなかったとしてもそういうことってどんどん進めてなきゃいけないよねっていうような話になっていくんじゃないかなと思います。 でですね、えっと、この日本国内のレポートだと AI 構築自動化ソリューションというふうなまあジャンルで呼んでいただくことがあってそれもまあ画像系とか音声系とか自然言語系とかまあいくつか分かれてるんですけど、まあ、いわゆるオラクルとかですねあの MySQL に入っているようないわゆるリレーショナルに管理されている数字とか文字とか日付っていうようなビジネスデータ系というところでいうと、まあ、国産サービスの中ではナンバーワンです。 で国産サービスナンバーワンというからには絶対国産じゃないやつでもっとナンバーワンがあるんじゃないかということを皆さん多分疑問に思うかもしれませんがあのデータロボットというグローバルに強いプレイヤーがいましてで、まあ、そこの一応国内市場の中でその2番手というところまでは来ているというような状況だったりします。 もう一つですねハイプサイクルというのもガートナーが結構使えますよねその中で2018年ぐらいから言われているのが市民データサイエンスという言葉も結構使われていたりしますシティズンデータサイエンスですねつまり専門家が使いこなすようなデータサイエンスツールってそれこそ SAS なんてあのアポロ計画とかそんな時代からあったので、まあ、昔からそういうツールっていうのは一応あるわけなんですけれどもそうではなくて、えー、普通のビジネスマン普通の社会人が自分自身の仕事を、まあ、より予測精度あのまあ要するにこう意思決定を良くしていこうとか 生産性を上げていこうっていうためのデータサイエンス技術ってここから来るんじゃないのっていうことがまあ2018年から言われ出していてちょうど今この2020年から2023年ぐらいっていうのがまあ主流の採用って一番右側に結構すぐ行っちゃうんじゃないのみたいなことが言われているような状況だったりします。 でこれ実はですねさっき言ったあのセクシーな仕事スタティスティシャンですよって話しましたけれども意外とあの多くの人はですね名言を見たらその続きを読んでないんですよ。でなのでセクシーな仕事スタティスティシャンあるいはセクシーな仕事データサイエンティストというふうに言ってる人もいますがその続きって多分読んだことある人ほぼいないと思うのでちょっと紹介するとあのこれあの検索していただければマッキンゼのあのあの、えーのレポートで出てるんですが。 スタディスティシャンというのは、ね、実は そ, のそうやってセクシーだと言った直後その次のパラグラフでデータを理解して価値を引き出す仕事のほんの一部だよということを言ってたりしますつまり、えっと、これはめちゃくちゃ重要すぎるとデータから洞察を得て伝えるスキルってめちゃくちゃ重要であるとなのでマネージャーがデータにアクセスして理解できる必要があるというようなあのそういったところがです、ね、言われてたりするというのはまさにこのシティズンデータサイエンスという考え方をです、ね、予見してたのかなというような話になってたりします。 ちょっとそういったところでプロダクトの説明とか位置づけ説明しつつ、多分皆さん、技術的にこれ何やってるのっていうところがあると思うので一応、内部の仕組み軽く紹介しようかなと思います。あのまあ、ざっくり、多分データの流れっていうところ、まあ、これがある種 MLOps といいますか、あの言ったらですねそこ の, あの皆さんもです、ね、おそらくこうなんかデータがどういうふうに最終的に分析まで至るか、どういうふうに予測モデルを、えっと、そういうふうに運用するかみたいなことをまあ考えている方もいらっしゃるのかなという感じなんですが、まあ、ざっくり言うと、まず生データというのをまあ投入しますというところが、あのポス ポスグレを使うとですね、まあ、そこで何やってるかというとまず生データ自体を保存するというのは当然やるんですが加えてメタデータですねこれ数字が入ってますとかここのカラムはあとそれは何件あります何種類ありますとかあのそういったところですねあるいはグラフ の, あの描画用のなんかこうデータとかっていうのも一旦ポスグレ側に持ってたりします。 でえっと、そういったものを生成して保存してっていうの の,、まああの生データからそういうメタデータを生成する部分というのは一旦全部 SQL で書いていてでそこは実行しましたっていうふうになるとそこでメタデータが作られるっていうのが今取られている状態ですそうするとまあ生データとメタデータの情報というところあとは、まあえっと、GUI 上で指定する関係性ですねあのえ、えっと ERs とかのデータベースで解体しますけれどもそういった設定をしている状態というのを読み込むというところであの今度はその Python 側でですねデータセットを生成しますとかこういうところの部分まあこれパンダスのコードが動的に発生されあの作られてであのこのパターンこの組み合わせでこういうふうになってるんだったらこういうふうなコードだねっていうのをぶわーっと書かれてでそれがあの実行されるっていうのがまあ全部メモリ上でできるっていう関係で、まあ、のデータ加工っていうのがま あ, あの えー、っとっていうのと、すごいサンプリングとかっていうのもこうやっているという関係で、まあ、そこの部分結構 IBIS で綺麗に作ってあったりするんですが、あのそういったものを作るというところがまああの高速にできておりますよと、であの統計モデリングというのをやり、そしてあのその後ですね、リアクト側とグラフ描画には D3.js というのを使ってるんですが、そこで必要な描画情報というのを JSON を大量に作りまして、の JSON の形でお渡しすると、であの分析結果を表示したりとか、さっきの見ていただいた可視化の部分ですね、であとはシミュレーションの条件の部分というのをそっち 側で処理していますというのと、まああの、Python コミュニティで言うのはちょっと恐縮なんですけど、全体的なアプリケーションは Ruby on Rails でできておりますと、ジャンゴではありませんという<笑>っていう感じです。でざっくり、まあ、担当範囲ですね、まああの、自分はチーフプロダクトオフィサーという目で、まあ、開発の全体のところってのを見つつあの、データベース周りというところは、まあ、自分が得意なところがそこはやりますというような感じでやってたりします。Python 部分はです、ね、自分の一番弟子みたいな、あの自分が本当にあのフリーランス時代あの、大学の先生を辞めた直後にですね、たまたま たまたまツイッター見てこいつ面白いって言って連絡してくれたのはこの斉藤君なんですけどあの彼がこう将来データ分析の仕事やりたいんですけどって言っていろいろ教えましてでそれで教えたせい で, での知り合い の, 紹介にあの会社に紹介して就職したんですけれどもまあ育ってきたのでちょっとあのこう会社が大きくなってきたタイミングでよし来いって言ってヘッドハントっていう<笑>引き抜いたっていうのがまあ斉藤君なんですけれどもあの主に彼がですねやっぱ Python すごい愛している人間なのであの彼にその Python 周りそのパンダスだったりとかそういうところはあの えー、作ってていいいいただいているとううような感じですあのフロントエンド奥山さんという、まあ、彼もすごい優秀なあのフロントエンドの技術性があって彼は結構自分でもリアクトノだっていう表現をしているんですけれども、まあ、要するにフロントエンドを作るにそれが相性がいいよっていうのとあとはまああの初期から創業期から一緒にやってる CTO の根津さんというのが、まあ、あのパッと一番早くあのなんかそのプロダクトをリリースするんだったら RubyOnRails でガッと書きますねっていう感じだったのでじゃあそこをお願いしますみたいな形で今こういう役割でできています。 でですねまあその当然、開発体制というところも結構、あの我々こだわっているところがおりましてあのできるだけ、多分一番下のところに書いているっていうところはすごく大きな意図で根津、まあ、あさんと自分の考え方というところでできているんですけれどもとにかくプロがですね非同期と低依存で働く仕組みというのが理想なんですよ。なのでそのために何をしているかというとまず互いのざっくり担当範囲とのは明確に区別しましょうといったところで。 さっきあの4つあ の, のパーツに分けましたけど、大体いいざっくりの担当範囲がああいうふうになってます。でそこ で, です、ね、じゃあメジャーバージョンアップするとか、次の新しい機能のリリースするとかっていうところあの、そこの部分にやるときに何をやるかっていうと、まずはやり取りする情報の形式っていうのを、まあ、当然画面設計とかっていう の, はその次のステップですけれども、実際、いろいろ作り出すって前に、そこのまあ Ibis でこういうふうなところがやるとか、分析操作はこういうふうな JSON をフロントエンドから投げるとか、あのそこの形式を定義してダミーデータを作ります。で生データ側っていうところで 新しいいこういうデデーーータタ形式がああっとにもとりりえずダミーデータを作りますあの自分それらしいダミーデータなんかあの分析したらそれらしく分析結果が出てくるようなダミーデータを作る技術がどんどんこうあのレベルが上がってきてるんですけどまあそこをちょっと作りましてでそうすると一旦こうダミーのやつを返すような API がお互いできているような状態なのでそうすると別々にこう進んでいくっていう中であの徐々にあそこの API そろそろあのここの部分だけあのガチなやつが出ますみたいな本当のやつが出ますみたいなあのそんな感じにしていくっていうことでなんならあの えっと、バージョン 2.0 のメジャーバージョンアップの時かなっていうのはお互いほぼ顔を合わせずにですねコロナとかの全然前だったんですけどあの結構根津さん旅行が好きなのでなんかちょっとタイであのなんかこう開発<笑>あのなんか合宿してますえタイにいるんですかみたいなそういう状況であったとしてもメジャーバージョンアップが動くようにっていうことでそれをコロナ前からやっていましたということで、まあ、リモートでもあの働けます し, たしなんなら奥山さんの家は今あのえっとあれですね栃木県の方にあります。 まあ、週にぐらいできれば来てほしいかないろいろちょっとコミュニケーションとか雑談とかもしたいなというふうになりつつ、まあ、比較的働き方はもう全部フレックスにしていましてあの多分奥山さんは週1だけ新幹線であの東京に来てくれるというような状態でもあの回るというような感じになってたりします。 まあ、なのでですね、これ実は創業前の写真がちょっと出てきてあんまりちょっと自分のなんか完璧すの状態なのであの若干グレーにしてますけど、まあ、そういった自社プロダクト開発ってやっぱ、まあ、あの本当に楽しい仕事だなとい う, ふうに個人的に思ってますであとあのさっき言った面倒くさいパワポ作業ってあったじゃないですかあのそういうスキルあるのに実は地味にプロダクトに使ってないなというとことに気づきましてあの休暇中のノリであの要するに分析結果が出てきましたってそのブラウザーで表示する分には全然もういいんですけどあの意外とやっぱりそこをですね、スクリーンショットを切ってですねあの なんかパワポでこう貼って会議資料にするっていうユーザーがいるのであ、じゃあこの技術応用できるんじゃんということで、あのこれは完璧に休暇のノリでガッて作ってあの、ちょっと水さん、これ後で試しておいてくださいみたいなことをやったりしましたというのも、あのそういうこともできる楽しい会社だったりします。で最後、ですねぼちぼちもうお時間も来ているんですが、あの地味にこの自社プロダクトっていうところで、実はこの機械学習デバイスのプロトタイピングっていうのも実は。 Python でやっっててたたたりりすするものがあったとといいうここを思い出しし最後にしておきますこれ実物をお見せすると、ですねこれ、あの側の方はあはちょっとこうなんかあの知人の紹介で、あのうこうなんかあの 3D プリンターとか作 っ, て作ってもらったようなものだったりするんですけど、これ、何かというと、ですね、まあ、ざっくりハードウェア的には、電源のスイッチと環境センサーが表に出ているようなものです、であとコンセントが入り口と出口がありますよねっていう感じなんですが、まああの、その辺とか入り口あたりに結構、電源のスイッチってありますよね。 あれを AI 化するっていうプロダクトを試しに作ってっていうのがあのこちらになってます。 でですねまあ、一応特許をあの日本であのまあ取りましてで一応今あの、えー、と米国と EU の方では着々手続きが進んでいるような状態なんですけれどもこれま あ, あの、えー、と, とりあえずラズベリーパイであのなんか自作するかということなので一旦そこのプロトタイプの部分はです、ね、ほぼ Python とあほぼっていうかもう全部ですね Python と SQLite だけで実装したっていう形になってるんですけどスイッチを押しますとその時のタイムスタンプというのが記録されでその各種のセンサー情報ですねなんかあの明るさと か, あのなんかまあ空気の良さ悪さとかあのうるささ とかっていうのが、まあ、そこで記録されるとでそこで、まあ、スイッチ押されましたよってなるとここがあのソフトウェア的に操作されて、まあ、リレーというものがありますがそこで電源のオンオフが、えー、とその直接物理的に切り替えるのではなくその先でっていう形でありますと。 でそうなった場合にです、ね、どういう状況だったらスイッチが押されやすいあの逆にオンにされやすいオフにされやすいというのが情報が溜まってきますのでなので先ほどのですね自分 の,、えー、そのこ う, うちのデータダイバーというそののところのツールでも結局その特徴量というものを勝手に作ってそしてあのそのこう予測モデルというのを作ってとっていうところをもうちょっと軽量な処理にしてしまうとですねそうするとなんか言ったら目つぶってても分かるようなことつまりまあ、なんとなくあの暗かったら明かりつけるとかなんかうるさかったらそろそろ人来てるかって言ってこうなんか明かりつけるとかっていうの って、まあ、人の生活リズムって意外と一定なので別にそんなわざわざそろそろ電源操作とかやらなくないとであのわざわざここううねななんんかかあの OKGoogle、OK、とか言わなくてよくないとかっていうのがあるじゃないですかあのここでですねあのアレクサっていう と, ちょっと若干スポンサーに角が立つなってこと今あのあの今気づいたんですけどあのっていうことがあってですね、まあ、それをわざわざ人間がやらなくてもいいものっていうのを、まあ、具体的にどう売っていくかとか特に考えずにとりあえずノリで作りましたっていう特許は取りましたっていう感じだったりします。でですねえっ、ー、と カスタマーサクセスという部分も一応ありましてそこの部分の研修制度でもがっちり Python というのを教えてたりしますというのが内部なので結構手厚く教えてたりするわけなんですけれどもお客様のデータから価値を生み出してお客様自身がデータ分析をできるようになってそして常に新しいことを学習し続けるというのがカスタマーサクセス部門の設計した時にですね求めるものになっているわけなんですが。 まあ、その中でまあ具体的なせあのスキルというのもあの 5, つ5種類定義してたりします自力でデータ加工できるようにしましょうとかデータベース自体 RDB ぐらいちゃんと理解しておきましょうとかあのデータダイバーの内部の分析手法っていうのをちゃんと理解しなければいけないとかあとはお客様のビジネスをちゃんと理解できるようなものあるいはプロジェクトを前進させるためのビジネススキルというところこの5つが揃っているということがまあカスタマーサクセスの担当者に求めることなんですけれども、まあ、あの自力でデータ加工するスキルというところで、まあ、あの選択性に一応しているんですが今 のところ全員あの Python を覚えていますねっていう感じで、まあ、最低この Python1 年生と2年生っていう本があるからあのそこは覚えてねって読んでちゃんと分かるようにしてねっていうところとあとはまあ前処理大全というこれちょっと日本語の本ですけどすごくいい本がありますのでそれをまあ使ってですねあのそのそ出てくるこういうあの汚いデータあるよねみたいな処理はあのちゃんとパンダスで自分でできるようにしましょうというような形で教えていたりします。 というわけで、まあ、あの形は問わずですね、まあ、開発とかカスタマーセクサクセスとかあの先ほど言った奥山さんとかも実は最初、外注だったところからあの徐々に稼働が上がってきたんでもうこれは正社員にしましょうみたいな感じの、あのそういった付き合いだったりするわけなんですけれどもなので、副業とかも OK だったりとか、あのリモートもフレックスも OK という感じだったりしますので、まあ、形問わずここうういうこと、あの開発とかカスタマーサクセス手伝ってもあげてもいいよという方はあのぜひいつでもご連絡をお待ちしています。ということで本日、私の内容は以上になります。ありがとうございました。 西内さんごこのあとは13分ほど質疑の時間がありますのでスライドの質問を取り上げていきたいと思います皆さんの方でもですねあのスライドの「シャープパイコン j p に質問を書いていただいたりとかすでに上がっているもので私もこれ聞きたいっていうものがあったらグッドを押してくださいグッドの数が多いものから取り上げていきます 周知さんまあ遅れ入りますがあつけられてますね。ああの今ちょっとつけ つ, つ, つけを掛けあの英語のものが出てたときにあの翻訳が流れるようにちょっとお準備をいたします。え<笑>皆様あのたくさんのスライドへの質問誠にありがとうございます。あご準備よろしいでしょうか。ハイテクです。はい。 では、えー、っと取り上げていきますデータを蓄積する部分で活用できるデータとごみデータの差はどこにあるのでしょうか短時間で語れるものではないと思いますがためても無駄なデータのポイントを伺いたいです。 そうですねあの無駄なデータっていうわけではないんですけど分析してすぐに価値が出やすいっていうところはあのよく言うのがあの何がどうなると嬉しいかっていう情報が入ってるかどうかなんですねなのでお金が動いてるようなデータっていうのは結構すぐにあのそこをうまく分析することでよく買ってくれてる人とかよく売れてるものっていうあのそこが一体何なのかっていうことにつながりやすいんですけど意外とその IoT 関係っていうところ、まあ、トラブルが起こったとかそこは減らしたいなとかって話だったりとかあのそういうことは あ, のあればいいんですけどただただセンシングで データが流れ続けているこれどうなったら嬉しいですかいいや嬉しいとかではないですね<笑>ってなるとそれはじゃあこの情報と何かこうなったら嬉しいよねっていうところをひもけてそこの何かのセンシングの状態によって例えばその後の品質検査の結果っていうのが予測できるとかって説明できるっていうふうになるとじゃあここの部分っていうのを工程を改良した方がいいんじゃないかなって話になってくるとで逆に言うとそのつなぎようもないし、えーとそのえー、とこれ自体がどうこう嬉しいっていうものでもないしっていうふうになってくるとちょっと そこから価値出すのは難しくなってくるってうのありますありがとうございます続いての質問に進みたいと思います Python を気に入ったポイントとしてライブラリがいっぱいあるとありましたが推しライブラリ かっこお尻部がありましたら聞かせてくださ い, いや、えーですね、ちょっとそこは話がそれも沼の話にはなるところっていうのと若干、今あのふわっとさせてたじゃないですか若干、こう あ, のある種の企業秘密というかなんかあのいや こ, これの使い方真似されたら嫌だなみたいなところも結構あったりするのであのちょっとすいません、そこは内緒ってことにしておいてください。はいしょ承知いたしましたちょっと質問者の方には、えー、恐れ入りますが次のに質問したいと思います。す シークレットとといいうこででした、えー、と続いての質問ですデータダイバーのようなツールがあるとプログラミング等のスキルがなくても分析ができるという利点がありますが一方で Python 等を使ってきめ細かい分析をしたいこともあると思います例えばデータダイバーを使いつつ一部は Python で分析するような、えー、そういったことができるようなインターフェースはありますか またそういう事例はありますか ありがとうございます。えっとですね、あの多分データダイバーの位置づけっていうところが、まあ、それもあのある種プロトタイピングだったりとかあるいは仮説探索マシンというあの表現をしたりするんですけれども、あのまあ、とにかくこの辺りが大事っていうところの、まあ、あの実際本格的な分析に入る前段階っていうところでまあ使っていただくっていうのは結構お勧めだったりしますで。逆に言うとそこからのこうものっていうところで、じゃあスコープ外のものっていうところがどういうものかというと、まあ、例えばですが、そのえっと複数の変数を組み合わせた特徴量を考えるっていうのを それ組み合わせ爆発になるからら絶対やらないっていうのでカスタマーサクセス側は必ずパンダスの行動をかけるようになりましょうというのを教えてたりする理由でもあったりします。であとは、まあ、あ, のあくまでやっぱり人間が分かりやすいというところってのはここのカテゴリーがいいとかあるいはこれが一増えるごとに上がっていく下がっていくみたいなあのそういった比較的分かりやすい関係性しか基本的には捉えないとい う, ふうな制約っていうのがあるのであのより複雑な話というところになっていくという、まあ、非線形的なモデルを当てはめるとかですね とかっていう話だと色々ややこしいことがあるんですけれどもまあそういった部分はだいたい当たりがついたなよしそっから本格的な分析に入ろうとその中でまぁこの変数とこの変数は確実に自分でもちゃんとあの加工しておいた方がいいよねっていうことであの直接つなぐっていう機能は一旦今の時点ではないんですけれどもあのまああのそういった形のあの住み分けっていうところになっておりますご回答ありがとうございます続いての質問に進みます皆さんたくさんの質問ありがとうございます、えー ちょっと全部は取り上げられない可能性が高いのであの一覧を見ていただいて私、ここ聞きたいというものがあったらあのグッドを押してください。多いものから取り上げています。では続いての質問です。Web、えー、アプリケーション側を Jango ではなく Rails を選定しているのはどういった理由でしょうか。 あのもう単純に根津さんが書きやすいっていう<笑>な慣れているというところですね。いやあのまあ、さっていうのを逆に言うとそのやっぱ Python ってそのいいところでもあるのかというところであの Python で染めないとダメっていうものでもないっていうのはある種すごくいいところなのかなとで結構多分あのこの中にも多分第二言語で Python 大好きって結構方いらっしゃると思うんですよっていうのはあのここの部分は Python でやるけれどもあの実際呼び出す部分は別に書いているとかあの逆にさらに言うとその Python のライブ ブラリーであれ書か い, いかっていうとうその中身はそのなんかフォートランとかで実は書いてるようなものがですねあの Python 側から見るとすごいラッピングされてるようなものっていうところがあるのであのそういったその他の言語との組み合わせの相性っていうのがいいっていうのはまあ個人的にいいところだなと思いつつあのジャンゴじゃない理由としてはまあ根津さんに聞いてくださいとか、まあね、たとえ根津さんの慣れです。<笑> なんならあの根津さんちなみになんですけどあの何の言語が書ける人が今欲しいですかっていうと一個しか書けない人はいりませんって言ってました<笑>いやあのできる人だったら当然複数言語になるはずであるというのが結構我々の考え方ではありますご回答ありがとうございますなるほどでは続いてのご質問に行きたいと思います、えー、受託のデータ分析会社は 今後淘汰されていきそうな気がするんですけどどう思われますか<笑>そうですね、えっとなくなることはないかもしれないんですが、えっと、少なくとも日本国内市場だけの話でいうと結構今ちょっと面白いと言ったら失礼なんですけど壮大な社会実験が今この瞬間起こっていてですねというのが、えっと、アクセンチュアが、えっと、アルベルトさんを買収されたんですよ。 というニュースを多分あのデータサイエンス関係者は見ているかもしれませんがあれってどうなるかって個人的にすごく自分は面白いなと興味深いなと思っているのがあの例えばそのデータサイエンスの会社っていうのって、まあ、普通だったらその会社側にリソースっていうのがあるから会社の価値ってあるじゃないですかなんですけどあれの価値って言ったらデータ分析者のスキルとそのなんか言ったらそのお客様との信頼感っていうのが多分一番の分析会社っていうの一般論としては財産なんですねそれはまあその研修するにしても分析を受けようにしても多分そうなった場合に仮にそのアクセン がうまく文化のの融合に失敗してそのもしアルベルトの主力の人たちが独立して新しい会社になるとそうすると買収したのにこれそれそ結局残った価値がほとんど売り上げが買えなかったみたいな話になってしまうかもしれないっていうことであの少しずつ多分そこもなんか内政化の流れがあったりとかそういうこう分裂とかっていうところもあってなかなかここうううなんていうかそのこう人類の誰一人として独占できるような市場でないっていうのは確実にあるんだろうなというふうに思いつつそこがどうなっていくのかなっていうのはちょっとあの正直なところ 今こう結構日本国内っていうところで言うと分かれ目に来てるかなっていう感じがしますなるほどご回答ありがとうございます続いてはこちら パワポ作業を自動化で使ったライブラリを教えてくださいああえっとなんだっけい す, すいませんちょっと直接今あのこもうコード書き終わってっていうところなんであので多分2つぐらい候補があってそのどっちかだと思いますっていう<笑>あの多分ググればパッと出てくるやつだと思いますっていうあの感じ で, でそんなにあの2つ比較検としてそんなに自分の中であのその使い道するときに差がなかったので別にあの何かこのライブラリがいいんですっていうわけでもないですという感じですなんだっけ意外と結構無機質な名前なんですよ多分なんか PythonPPTX とかなんかそんな 感じのやつだった気ががしまますすごご回答ありがとうございます続いては英語で来ている質問で、はい、私、英語で読み上げまして、はいえー、と通訳が日本語のチャンネル2番ですか、3番に英語が流れていると思うので、はいはいはい、2番に流れてちょっとこれ、あのここが初めてなのでちょっとドキドキなんですけどうまくいくかどうかやってみます。はいえーと Do you ever have problems with the speed of Python for processing large data sets? そそれはですね確かにありままして、えー、とまずその、えーと そのなんですかトラブルというふうになった場合にその、まあ、時間的に長くなってしまうというよりは、まあ、単純にやっぱりそのパンダスってメモリを超えるとあの一気にこうなんかその止まってしまうというところが多分、えー、とポスグレ側で処理あの生データは基本的にポスグレ側でやってますっていう結構理由だったりします。でなんですけどうちのツールっていうところだけで言った場合にあのランダムサンプリングをかけるっていう仕組みになってるんですよ。仮ににお客様が万万万人人いいまししたたととななってもいざ分析する時に全部のの件でやるのでやはなく2万人をランンダムサンプリング サンプリングしてきて、そこの2万人のお客様に紐づく購買を全部データをトランザクションを持ってくるみたいな、そういったところをアイビスで書いているっていうのがあって、一応そんなにそのクラウドのめちゃくちゃ高いようなやつじゃなくて、あのなんかプランじゃなくてもそこがあのツールとして回るような仕組みには一応なってはいます。で、ただちょっとそれはあのまあ徐々にそこのランダムサンプリングじゃなくて結構でかいデータをそのままっていうような話になってくると、あのそこはこうまああのパンダスの拡張でえー、っとなんかそういうものもやらなきゃいけないなっていうあの課題は今ちょっとペンディングにして っていう状態です、ね、ありがとうございますなるほどご回答ありがとうございますでは続いてあとあの英語の質問もうまくいって、はい、あの本当に一安心ですあの皆さんありがとうございます、はいえー、続きがですねこちらかな、えー、っといきますデータ分析のライブラリが豊富にあって、えー、ちょっと位置が変わりました今<笑>データ分析のライブラリが豊富にあって どの分析手法を使えばよいのかのセオリーもすぐに調べられますが数学的な知識がなくブラックボックス的に捉えて分析結果を解釈することをどう思いますか そうですねあの結構それは危険といえば危険というところがございましてなので、えっと、ただそれ数学的なっていうところなのかどうかはちょっと難しいところだったりします。というのが、えっと、要するに結構その何て言うか数学的なことはこっちが専門家側を分かっておきながらお客さん側に求めるところは読み解き方を間違えないとかこういう部分で大外しするよとかっていうことのリスクがちゃんとあの言語化できてればいいっていうところであのよくあの医学部の中での例えっていうのを使うんですけどお医者さんも看護師さんも基本的にあのその多分統計 数学的ななことってあんんまりわからないんですよただ統計学のユーザーとしては学会発表でこういう分析結果がありますそこからこういうふうな治療を考えましたっていうことはできたりするっていうあのこういったそのリテラシー側っていうのはまあ市民データサイエンス側の専門家じゃない人たちにもつけていただくただ一方で我々がこう聞かれた時にはちゃんとそこがブラックボックスではなくあのそのなんか独自の手法っていうわけでもなくちゃんとこれ論文としてこういうふうに研究してるやつなのでというようなあのそういったそのアカデミックなこのところのですねあのコミュニティの力を借りながらということを あのまあ、えっ、ー、と社会に届けておくっていうあの感覚はすごく大事なんじゃないかなと思います。ご回答ありがとうございます。は、まあ、えっ、ー、と質疑の時間もですねちょっと連絡が直前になって恐縮なんですけどこれ次が最後をしたいと思います。はい、えっ、ー、とこの後もまあの西内さんに個別に行くことはできますのでそれは別途ご案内しますが一旦質疑としてはこれで最後とさせていただきます。最後の質問としてはえっ、ー、とあこちらが。 えー、と RDBMS として Postgres を選定したのはなぜですか、はい MySQL、とかもっと複雑な処理を高速に扱えるオラクルとかよりも 魅力的なポイントがあったらら教えてください、はいあ素晴らしいいい質問ですね、えっと、そちらはですねまずあのオラクルは単純に、まあ、値段っていう話に<笑>なるのかもしれませんけれどもじゃあ MySQL と POS グレっていうところが多分あの自分 の, あのデータベースエンジニアとしてのこう感覚でどこが違うかっていうとやっぱりあの集計処理とかっていうところに関してやっぱ POS グレは結構アドバンテージがあります。でえっと、というのがですね、まあ、多分型の扱い方っていうところもこうすごくあのなんか大事なポイントで POS グレってその型についてちょっとでも違うと「ノーって言ってこうすぐに止まるっていう。 ぐらい結構やってるということは逆に言うとまあメモリ的に効率が高いという側面でもありでそして、ですねまあそういったそのオープンソースのライセンス体系というところもあってポスグレをベースにしてたりとかポクスグレ互換のえっと言語でやるなんかそのビッグデータ関係のソリューションってめちゃくちゃ多いんですよ。あのっていうのがいわゆる SQL on h ハドゥープとい う, ふうに言われるようなハドゥープに対して SQL をっていうようなものとかもですね含めて。あの いろんな製品が実はそのポスグレの恩恵に預かってっていうところでできているので最悪、えー、とそのこう通信の部分っていうところがですねま あ, あの言ったらそこも独立性の話なのでポスグレ部分だけがっつりそういうあのポスグレ側さえそういうえビッグデータソリューションに切り替えてしまえばあの最悪それだけでこうなんか効率的に開発っていうのをのあの財産を残しながらですねあのやるっていうこともあるなって考えた場合におそらくそれが一番賢いだろうなっていうのが最初 の, あの採用した意図になります。 ご回答ありがとうございますそれではあのたくさんの質問ですごいあっという間だったなと思ってますが、はい、質問してくださった皆様もありがとうございましたまたご回答いただきありがとうございました、はい、えこちらで時間になりましたので西内さんのトークを終了いたします発表ありがとうございましたありがとうございました あの一応五時半からのパーティーあの自分も行くはずなのでもしあのそこでいらっしゃる方あったら話しかけていただいてもウェルカムでございますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました、えー、少しご案内させてください、えー、西内さんに質問がある方また直接お話しされたいという方はロ、えーカーオープンスペースでお話しすることができます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 応募いただくと、えー、T シャツなどがあのいただもらえるといったようなものも用意しておりますのでぜひご参加ください。ご連絡としては以上になりまして、えっ、ー、とランチの案内がありますのでもう少々お待ちください。はい、ランチの案内をこれからさせていただきます。ランチ今つく 廊下にご用意してありますが皆さんが同時に行ってしまうと大変混んでしまうので分散で行っていただく形になります経路としてえっとこちらにいるスタッフ今あちらにピョンピョンって跳ねているスタッフがいるんですがあちらのスタッフの出口の方から出ていただきます